参ります。よさこい男子。はい。よさこいソウル。 よさかいと、それされに感謝を込めて踊らさせて、はいただきます。 OOOOOOH ありがとうございました